こんにちは。今日は非常に人気のある内容の動画、こちらのスマホホルダーのご紹介をします。で今回のスマホホルダーは、こちらは、こちら、オールインワンというパッケージが書いてあるんですが、こちらのスマホホルダーで、マグセーフ対応のワイヤレススマホホルダーになりますで。こちらのスマホホルダーなんですが、今回はノアボクシーで使った場合の、 レビュー。それから、このスマホホルダー単体だけではなく、私なりの使い方、そちらの方も参考になるかと思いますので、ご紹介をしたいと思います。で、まず、こちらのスマホホルダーの特徴になります。こちらは、冒頭でもご紹介しましたが、このように、ワイヤレスでかつ、電動になっております。今、チャック勝手に開いたんですけれども、もう一度、 今度乗せたとき、自動的にこのように閉まってくれるということで、これは充電を認識すると自動で閉まるようになっています。開けるときはボタンを押して開けることになるんですけれども、ここにサイド、右と左にボタンがついておりまして、そこを押すことによって、このように開閉してくれるようになっています。で、かつ自動で スマホをこうやって置くだけで、これはマグセーフ対応になってますので、チャージすると、このような形で、勝手に閉まってくれると。非常に使いやすい。今までの手動でどうしても、カチャカチャカチャっていう形で、一度何か操作をしないといけないっていうのもあるわけなんですけれども、これはボタンを押すだけということで、操作量が非常に少ないというところが、ものすごく使いやすいポイントになっています。で、もう一つは何と言っても重要なのが、 この、ここです。ライトニングケーブルをわざわざ使わなくても済むということですで。刺すこと自体は大したことないんですけれども、このライトニングケーブルが消耗品だったりします。なので、ピンポイントで在庫がなかったり、物がなかったりするといった場合があったりするんですけれども、それがなくせるということで、ライトニングケーブルをいちいち気にしなくても、好きな時にチャージができるというのが、 特徴の2点目になります。で、最後はこちらです。これ iWatch なんですけれども、この iWatch をチャージすることができます。この下に置くことによってチャージすることができて、かつこちらです。ここ。ここにも iPod Pro なんですけれども、置くことによってワイヤレスでチャージができる。こういう感じになっています。 チャージができるということになっていますので、イヤホンと iWatch もチャージでき、かつ携帯もワイヤレスでチャージができるということです。そこがすごくこのワイヤレススマホホルダーの特徴になります。で、私は iWatch はこちら使ってるんですけども、AirPods のプロは使ってないので、例えば何か物を置きたいと、 言った場合に、ここの部分。ここの部分です。小物として使うこともできます。例えば最近ですと、以前紹介しましたが、こういったポップソケットのアクセサリー。これもマグセーフ対応なんですけど、こうやって取り外ししないといけないタイプのものもあったりするんですけど、その場合、チャージします。で、これが余ってしまいます。 そういった場合に、ここにこう乗せるということができますんで、まあここのところです。まあそういった使い方もできる。小物として、ここに何か置くという使い方もできるので、非常に重宝するスマホホルダーになっているっていうのも特徴的なポイントになっているかと思います。はい。なのでこれは非常に使いやすくて、ワイヤレスといっても、もちろん、こちら、後ろ、 見ていただくとわかるんですが、まあ、このように、まあ、ケーブルがついています。これタイプ C のケーブルなんですけど、これが給電用のケーブルなので、まあ、このケーブルをもうそのまま常時備え付けで使うということによってワイヤレスでチャージができるということになります。で、こっちはワイヤレス用の充電器がついております。でもう一つこちらタイプ C の端子がついていてで、ここにボタンがついていると。まあこういった結構 凝っった作りのものもにになっていますでさらにこういった、つる首タイプの、こういったホルダーとして使うことももちろんできますし、エアコンの吹き出し口につけたいとおっしゃる方もいらっしゃると思うので、そういった場合はこういったものが使えるようになります。後ろがこういった、挟めるような、こういった形になっていて、ここガイドになっています。でそれによって、つけるということもできるんですけども、最近の車をこう見て、 お分かりの通り、なかなかエアコンの吹き出し口が少なくなっていて、まあ、ノアボクシーの場合ですと、まあ、ここにもあるんですけど、ここに付けようとしたときに、ちょっとこう付きにくい、付けられないというのがあったりしますんで、まあ、私の場合はもうこのツルクビタイプの吸盤を使っています。はい、以上がこちらのワイヤレススマホホルダーの特徴になります。で鋭かった方、 気づかれた方もいらっしゃるかもしれないんですが、実は私、これ、どうい う, うに使っているかと言いますと、これを使ってます。これ何かと言いますと、ショート動画でも、事前にご紹介してるんですけれども、自動車用のダッシュボードマウントホルダーというものになります。川口学さんが、実はポルシェの GT3 の試乗動画の時に使っていたもので、知り合いの方もすごくこれ興味を持っていらっしゃって、で、 これだよっていうことで教えていただいて、即私これ購入して使ってみたんですけども、すごくいいです。何がいいかと言いますと、見てお分かりいただける通り、こう置くだけでいいです。これがすごく僕使いやすくて、で、こういう使い方が本来いい使い方なのかどうかわからないんですが、いろんな使い方ができると思います。車載のカメラをもうそのままここのセンターに乗せる。ここのところに車載のカメラを乗せちゃって、 ポンと乗せて、アクションカメラで、車の走行動画の撮影をするとか、そういった使い方もできると思うんですけど、こういった吸盤タイプを、こういう形で、ペタッとつけて、使うのもいいんですけれども、跡が残ってしまうという問題があったりします。どうしてもこういったところが、今の時期はいいですが、日焼けしてしまって、 夏場になってくると、やはりこういったところが日焼けで色褪せたときに色がこう変わって黒いところと薄いところとそういったところが出たりして汚らしいなって感じる方もいらっしゃると思います。そういった時にこれがすごく便利でして、で、これをベースとしてまずペタッと貼っといて、で、こういった形でもうただ単に置くだけ。これで普通に使えちゃいます。このツルブクービタイプのホルダー自体は スマホホルダーの付属品なんですけれども、ここの部分と、ここの面の部分で支えてくれます。こういう形で。なので、特に車の G がかかった時とか、そういった時でも落ちないで、しっかりと保ってくれるということで、あるようで、なかったようなマウントホルダーになっていると思います。こう見ていただくと、とにかくノアボクシーって置くところがね、ないんですよ。あんまり。 なので、どこに置こうかっていう。ここにナビがあるんですけど、ナビのところにこうやって置いちゃうと、今度ナビビえなくなっちゃうんで。で、今度ここの部分ですと、どうしてもこの平らな部分がない。ここだと今度、ライトニングケーブルを刺してくるときに長さが足りない。なので、まあこういった電動式のスマホホルダーでしたら、もうここにポンと置いちゃって、配線の作業はもちろん必要かもしれないんですけれども、特に、 ライトニングケーブルを繋ぎ替えたりする必要はないので、まあ、ここに設置することができると、まあ、いった、そういった使い方ができますんで、二つの組み合わせによって非常に設置がしやすいというメリットがあるかなと思います。まあボクシーですと、ここと、それから、こちら、になってくるわけなんですけれども、まあ、こういった設置しにくい 車でもしっかりと使えるようにしたというのが、まあ、今回このワイヤレススマホホルダーと、こちらの Amazon ベーシスから出ているマウントになります。はい。ってことで、まあ、こういったスマホホルダー非常に僕の動画でも、